腹筋が苦手な方、安心してください。今回の動画を最後まで見ることで、あなたの腹筋のレベルを標準に持っていくことができます。腹筋は手を万歳することで、しっかりお腹に効かすことが実はできるんです。今回のルールとしては、解説している間はスマートフォンを手に持ってもらって、実践している間は置いてください。また解説の時はスマートフォンを手に持って、動作を行ってください。それでは紹介していきます。基本的な腹筋運動。 状態起こしなんですけども3、40代の男性が基本的には20回3、40代の女性が平均は10回5回以下っていう方は標準以下になってしまいますそこで今回腹筋をつけるためには手を万歳した方がお腹に効くんです実は手は頭の後ろに置く場合が多いんですけど 頭の後ろに置いた場合脇が閉まってしまって上半身の力脇とか肩とか頭を起こす動きっていうので腹筋への負荷が逃げてしまいますこれで何回できてもお腹にはあんまり効いてません今回は手を万歳することで お腹にしっかり効くんですけど万歳していると手がブラブラして難しいですですので丸を書く感じで腹筋をしていきますこういう感じです丸を書くと手のハンドを使いにくくなって頭を無理に起こさないようにお腹に効かすことができるので 丸を作って腹筋するのがおすすめです。しかしここで、ここまでしか上がれない人、多いと思います。この場合は手を振り下ろしながら体を起こしてください。丸を振り下ろす感じで体を起こす。ももに胸をつける感じです。 この動作を一緒に20回ほどまずやっていきましょう。普通の腹筋で首が痛いよって方は、このシットアップが一番おすすめです。スマホを下に置いてください。掛け声に合わせて起きていきましょう。息は1回ずつ、戻ったら吸う。っていう風にやっていきます。それではいきます。スリー、ワン、 5 1息しっかり吐いて23つらい方は手を振りながら4ももに胸つける感じで56少しペースが遅れた方はいいです20回まで 7OK、OK、っていうまで頑張ってください 8910足が少し浮いてもいいです11121314お腹をしっかりへこませながら十五。 ラスト20はい OK です20回できてない方も OK です今のでお腹と首が鍛えられてますそしてしっかりももに胸をつけることによって 腰がストレッチされるので反り腰や下っ腹出ているのが改善されます今回は万歳のデッドバグです手は丸です足は少し広げますちょっと足を持ち上げて万歳から丸を作って上体を起こしてキープです それで、首が痛いよって方は、丸してる要領で手を頭に添えてください。なので、肘をしっかり開いてね、頭を持ってください。脇が締まってしまうと、どうしても手で頭を持ち上げてしまうので、首を痛める原因になります。丸を作るか、軽く頭に添えるか。っていうので、5回行っていきましょう。1回ずつ、呼吸は10秒間吐いてください。 途中で倒れてもいいです。息は10秒吐いてください。それではスマートフォン横を置いって、掛け声だけで行きましょう。体をしっかり起こして、足を軽く持ち上げて、息を吸っていきます。3、2、1、GO 1、2、3、4、首痛い方は下向いて、6、7、8、9、10、 5秒休みます5 4 3 2 1息吸ってスタート1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5秒休みますあと3回行きましょう4 3 2 1スタート 12345678910OK、OK、あと2回です4321スタート1 2 3 4 5 6 7 八息しっかり吐いて十 OK。あともう一回です。四三二一。ライラストスタート。一二三四五六七八九十 OK です。お疲れ様でした。 今の2種目を継続してててやってみてくださいお腹をへこませる力がつきますので姿勢も良くなってご飯を食べた後とか水分取った後にお腹が出にくくなりますお腹がすっきりして呼吸がしやすくなりますんで是非継続してやってください頑張ってみた方よかったらグッドボタンコメントよろしくお願いいたします今回もご視聴ありがとうございました<笑> you